はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、東中野にございます、阿波や一丁さんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店ね、あの、ハンそうめんっていう、徳島の名産のおそうめん、すごい太いらしいんですけど、それをいただけるお店でして、今回はね、あの、働いてる方、まあ、オーナーさんとかからね、あの、お声明けをいただいて、食べに参りました。今回はね、あの、普通の、まあ、通常提供しているメニューとかを、まあ、5品いただくんですけど、まずこれが1品目ですね。これが、すだちそうめんでございます。めっちゃうまそう。 で、このすだしそうめんねあのレギュラーメニューで結構看板メニューみたいな感じらしくてですね僕もあのこのお店をねネットで調べた時に一発目に出てきたメニューだったんですよなんでこれ超楽しみだったんで早速ねいただいていきたいと思いますよしそれではいただきますこれ分かるかなもうね普通の皆さんが思ってるそうめんの多分2倍ぐらいね太い気がするうまっ めちゃめちゃうまいです。いや、この腰僕は知らないです。はじ、初めましてのそうめんですね。さっきあのお店の方にも聞いたんですけど、そうめんってあったかいものにするとやっぱ腰がなくなったりとかして、なかなかね、作る方も少ないと思うんですけど、このハンダそうめんってこの太さがあるので、腰がもうめちゃめちゃ強いらしいんですよ。なんで、もちろん冷やでも美味しいし、温でも美味しいそうめんみたいでして、ね、これね、締めると多分出会ったことない食感というか腰のそうめんになります。これね、ぜひ食べてほしい。 そうめんもそうですけど、まあ、お出汁というかスープ美味しいですねありがとうございますんうん、うんうん、うまい僕も多分人よりは何倍もいろんな食材食べてきてるつもりなんですけどどれだけこう食べ歩いてても初体験のうまさは永遠になくならないですねいやもうめちゃめちゃうまいです 二杯目完食でございますはいということで今ね二品目が到着いたしましたこれ二品目なんですけれどもトマトサルサぶっかけということでいやだってそうめんで和風以外食ったことないんでこれめちゃめちゃ楽しみなんだけど、ね、っぜたぜた方がこれ全部混ぜちゃったのは こんな感じなんですけどこれめっちゃうまそうですよねやばい<笑>うまいパスタっていうところのはあのペスカトーレとかそんなような結構魚介も効いてるしトマトもしっかり効いてるタイプですね<笑>、うん、でこれ味変にね タバスコがおすすめってこことなんでこれちょう、ま、最初はねあの甘みというか、まあ、酸も含めてそのシーフードの魚介の、ね、甘みとかが強かったんでサルサ感っていうんですかそれはあんまり感じなかったんですけどタバスコをかけるともう一気にサルサですね。 タバスコをかけることで、もうこうラテンのね、パワーが湧いてきます。これめっちゃうまい。 ということで今ね、三品目が到着いたしました。これ三品目、田舎ぶっかけというメニューでございます。これもね、冷アのメニューになっております。お腹し、このしいたけの香りとかもめっちゃいいですね。三、うん、杯目ですね。いただきます。美味い。 もともとのスープもほっとする味なんですけど、しいたけがスープにこう浸って、うまみが染み出ると、甘みもね、どんどん追がされていくんで、具材を混ぜるごとに、なんか徐々に徐々にね、味が変化していきますね、これがなんか、ほっとします、なんか。あこれ<笑>うまいな <笑>はい、といととうことで今ね4品目が到着いたしましたよいしょ馬から麻婆おんめんですねなかなかおそうめんってどうしてもね細かったりとかして伸びやすいのであったかい、えー、麺でいただくことって少ないと思うんですけどこの、ね、半田そうめんの特徴のその太さがあるのでそういうあったかいのでも美味しくいただけるそうです早速食べてみたいと思います まあごう見るかなあんま<笑> 海ね、こんなにうまいんですか<笑>うが、ん<笑>うん、ねしっかりと落とされてるんですけど、まあ、お肉のうまみとか、まあ、ピリッとした辛みとか甘みも入っててちゃんとね油は少ないんんでですすけど旨味が入ってるんですよね こ, このお店の、えー、そうめんで基本的にはベースのすだちのスープを全てのメニューに、ね、入れてるみたいでほんのりとした酸味が後味にスッて抜けてくんで味は意外とねしっかりついてるんですけど 新味の抜けも良くてこれめちゃめちゃうまいですオンでもねやっぱおそうめんの個性がしっかり残ってる はい、といととうことで、今ね、最後の5杯目が到着いたしました。ししまラスカルスペシャルってこのもすごくないですかこれマジでこれそうめんですよ味付けの方うが、まあ、豆乳ベースのスープに焦がしニンニクが入ってるみたいです ね, でねもう香りがね半端じゃなくいいんですよ<笑>めちゃめちゃうまそういただきますこれスープ見えるかな皆さんこれこの豆乳ベースのこれめちゃめちゃうまそう ニンニクの作用もあってか動物系っぽいちゃんとしたあの深いうまみがあるんですけど牛とか、まあ、豚骨とか全く使ってないみたいなんでやっぱりそのどっかあっさりしてるんですよねこってりしすぎないでそれこそ本当夏とかでも冬とかでも全然だけますでこの豆乳とかはあの通常のお出汁とかとこう変更はできるみたいなんでぜひねこの豆乳絶対食べてもらいたいめっちゃうまいからで<笑>も多分驚くと思うのす醤油受ける お肉<笑>すごいよ厚みが<笑>やらかっ<笑> 優しい<笑>そうめん自体甘みがすごくあるのであのスープの単体でいただくよりもねよりね、優しく味わいを感じますねニンニクとあらあゆかなよいしょペーストうまー<笑>これにんにくやつあ、これうまペースト状になってて とニニンクが香る感感じじででそんんななに臭いいってい感じも全くないんですよねちゃんと、ね、火も通ってるんで甘みもあってニンニク特有のそのえぐみとか辛みっていうのはもう一切ないですねほんとそのニンニクのうまいとこだけ抽出したようなトッピングになってるんでこれ、ね、豆乳とめっちゃ合うこれ